はい、えー、徳島市の慢性腰痛専門辻正太院長の辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。えー、今日が金曜日で明日土曜日ですね。あのセンター試験ですか、えー？センター試験の時期はいつも大寒波でこう寒くなると、で雪も降るかもしれないということ で, ですね。えー、今日まためちゃくちゃ、えー、冷えてるんですけども、僕もですね、もともと冷え性でですね。 あの体がいっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけども、まあ、代謝悪いっていうところですね、まあ、常々ですね、まあ、冷えないように、まあ、全身のケアっていうのはもともと腰が腰痛があるのでケアっていうのをやってるんですけども、まあ、これだけ寒いとですねちょっと冷えるなとああまあ末端がですね手足が冷えるなと、えー、いうことですねはいでまたですねあのセンター試験で、まあ、僕センター試験センター試験言ってるんですけど受けたことないんでまああまり よく分かってないです、高校も商業高校だってで、卒業してすぐに専門学校に入ったわけじゃないので、のセンター試験というのを受けたことがないので、えー、あんまり詳しくないんですけど、まあ、この時期ですね、あの勉強で本当に<笑>学生の方は本当に忙しいと思いますので<笑>、それをサポートするですね親御さんもなやっぱり忙しいと思います、まあ、気を使ったりですね、あると思います。で、まあ、寒かったり、まあ、人に誰かに気を使ったりとか、いろいろですね、ストレスとか。 そんなのでもでもすね、痛みっていうのは起こりやすくなりますので、まあ、筋肉が硬くなったりとかですね、えー、しますので、まあ、しっかりですね、まあ、悩みも解決して痛みもとって、えー、快適でですね、えー、体が軽い人生を送っていただければなと思いますはい、で、今日はまた座骨神経痛の話なんですけども今日はあの痛み止めっていうものについてお話しさせていただきたいと思います。 まあ、頭が痛くて6種類飲んだりとかまあ腰が痛いので病院でリリカもらったりとかねいろいろあるんですけどもあのまあ薬のこう危険性というかですね結構みんなこう痛いと頻発して痛み止めを飲んでえめちゃくちゃえ紛らわして動いたりさしてるんですけどもまあその時いいんですよあの聞く人って本当に飲んじゃうんであの薬が癖になってずっと飲まれてると思うんですけども。 あのまあ、結局紛れてる時に治ってるわけじゃない、えー、痛みが減った時にそれは治ってるものではなくてまあ分かってるかとは思うんですけども、えー、痛みを紛らわして結局は、えー、麻痺させて動いてるので結局切れた時に余計痛くなったりとかど ん, どんどんどんどんそれが蓄積されて今はいいけども蓄積されて最終的にもう本当に動けないようなあの状況になってしまう可能性っていうのがめちゃくちゃた高いので。 で薬なのでやっぱりこう胃にくるんですよね胃に胃とか、まあ、内臓にやっぱりどうしても負荷をかけてしまうので、えー、それがですねさ飲んでる時っていうのは別に痛みも減るし体は楽になっていいなと思うんですけど徐々にそれが、まあえー、胃内臓の負担が、えー、蓄積されていって当然内臓っていうのは、まあ、お腹周りなので、えー、それがですね当然、えー お腹と腰っていうのはすごく密接な関係があってですね。あの腰が痛いのでやっぱり腰ばっかり見がちなんですけど、こういった内臓の動きであったりとか、あのそれが悪くなることによって腰痛になってる可能性もあるんですよね？なので、えー、痛みの原因がどこからなのかっていうところで、まあ、筋筋筋膜っていうお話をさせていただいてるんですけども、その内臓っていうのにも筋膜っていうのがあるんですよね？ まあ、前で言うとゲロタ筋膜とかですね腎臓を包んでいる膜とかがあるんですけども、えー、そこがまあ っ, たらこうみ言ったらこの膜と膜同士がこう動いているんですよねこう擦れるようにじゃないですけどここがまあ潤滑、えー、滑りがいいと動きがいいということなんですけども結局内臓が硬くなっても筋肉が硬くなってもですねあのどっちが硬くなっても痛みっていうのは起こるんですよね。なので えー、もしですね、その薬の飲み過ぎとかで内臓の動きが悪くなっている場合は、結局はそこの内臓の動きをつけるような治療っていうのをしていかないといけないんですよね。えー、そこが結局はいつまでも痛みのある腰ばっかりも揉、えー、むとかですね、電気当てるとか、えー、薬で紛らわすっていうようでは、いつまでも治らないんですよ。おそらく一生そのままです。で。 人っていうのは若くなることはないので徐々に徐々に痛みっていうのはきつくなってくるできつくなったときにもうどうしようもないような、えー、状況になってしまいますでそれでも直せ そ, そうなったら治せないのかっていうとそうではなくて治せるんですけどやっぱり時間がどうしてもかかってしまうんですね当然その痛みにも、まあえー、程度がありますので、まあ、そこまでなるまで放っておかないでしっかり根本的に治すっていうことですね薬に頼らず根本的に治してほしいんですで 根本的に治す、えー、体づくりっていうのがそんなに時間がかかるものじゃないんですよね。当然その場で痛みが取れることはも当然、えー、もちろんなんですけども、あのー、人の体っていうのはね、そのダイエットとか筋トレとかされたことあるかもしれないんですけども、えー、このダイエットとか筋トレって。 1日頑張ってつくものじゃないですよね、痩せるものじゃないですよね。で、えー、どれぐらいの期間頑張ればいいのかっていうところなんですけども、えー、大体で結構なんですけども、どれぐらい頑張れば痩せる、どれぐらい頑張れば最短で筋肉がつくと思いますか根本改善で姿勢も改善させて筋肉を緩めて内臓の動きも良くしていくっていうときに、最短で1ヶ月かかるんですよ。 めですこれはライズアップとかってなんかねあの<笑>イオンに入るみたいなんですけど、まあ、1ヶ月で美ボディですね理想の体を手に入れるっていうやり方方法っていうか歌い文句なんですけど1ヶ月間筋トレめっちゃ頑張って。 ご飯もめちゃくちゃ抑えて、で、管理して1ヶ月であなたを痩せます。痩せらせます。あなたを、えー、筋肉がついた体にしますということなんですよ。なので、人の体、体質を変えるということなんですよ、これは。えー、筋肉をつけるということも、痩せるということも、あなたの今の状態を変えるということなんですよね。この体質変化、体質を 痩せるる体に変える筋肉のある体に変えるっていう場合に1ヶ月かかるっていうのにもう決まってますこれは正直決まってるんですよねあのちょっとした痛みをパッとその場で取るとかあまあ簡単になったものを、えー、すぐ直すっていうのはできるんですけども、えー、長期間ですねあの痛みが 1 ヶ, 月1ヶ月、2ヶ月でも う, そうです、ねまあ、半年とか1年とか10年、20年ぐの方もいらっしゃるんですけどもその腰痛とか雑魚神経痛を根本的に治してくださいねって言われた場合に1ヶ月は見ておい て, 欲しいなっていいいしなっうところです当然、その場その場で結果は出ますし当然、日ごとによくなっていくんですけど も, もう腰のことをです、ね、あなたはずっと気にしていると思うんですよ。 あのー、今日大丈夫かなとかこの動きは大丈夫なのかで気をつけるようなで脳で、あのー、腰のこととか考えてるうちっていうのは治ったとは言えないんですよねだってずっと気にしてるんで治ったっていうのは痛みもなくなってその状態が続いて、えー、忘れてる、えー、腰のことを気にしなくていいっていう状態まで持っていくのに1ヶ月最低見といてほしいっていうところですめちゃくちゃ頑張ればもうちょっと最短でいける方も当然いらっしゃいますけども あのまあ、人の体なので急に変わったりしないですで痛みも10年20来の、20年来の痛みっていうのを、えー、一発で治る方もいらっしゃいますが、えー、大体の方がその徐々に徐々に変化していくということですね当然、えー、その場で変化を出してで今日はこれよりこれよりっというふうに積み重ねていった結果ゼロになっていくというところです、はい、なので、あのー、一発で治したいとかねや<笑>っぱりあるんですよ あ人間なんで一回で治してほしいとかこの痛みを今すぐどうにかもうゼロにしてこのまま動けるようにしてくれっていうところはあるんですけども当然不可能な方っていらっしゃるんですねそれはやっぱりこう積み重ねてその結果ですよねえ腰痛み止めとかでずっと飲み続けてえボロボロになった状態ボロボロになった状態を一発でじ難しいただ一ヶ月見とってもらえれば治るんですよ一ヶ月しっかり見てもらえればその一ヶ月っていうのをえ見させてもらえるのか えー、しっかりこの1ヶ月間その腰のため、えー、あなたの体のために時間を使うことができるのかっていうところですそうすれば薬もやめれますし痛みの出ない体っていうのが手に入れることができますので、えー、ぜひですね、えー、こういったことも参考にしていただければなと思います、はい、では本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました